どうもエイズだよバーミルハンターだ はじめまして、あなたがドクター、私は天人カ、ドゥリン族の天人カだよ。世界の山頂にその名が轟く、クリフハート。 あの薬草師のミルラと言います。この。私はアンブリエル、ラテラーの出身の。はじめまして、上官ロンメン消防署所属のショウです。どうぞよろしくお願いします。 私はフェン、やり使いです。新米チームの隊。ロドスのオペレーターブレイズだよ。はい、これが私の配属権限委任状。 ケルシー先生のサインはもらってあるよさてドクター他のチームに私たちの実力を見せてあげよう